ますよますよでは行きましょう、ミュ、はい、ージックスタート。 「あたる場所探して」「時にりのして」「時に何かして」「時にか hey イユーヘイ y ーヘイワー」「全て異なれどなた夏が闇だなら」 もう。<音楽>